第1回目始まりましたダンサートークよろしくお願いします今回このダンサートークというのは、えー、ゲストのダンサーさんを一人お呼びして、えー、私。 ダンサーーさん同士のトークを、あのー、してていいきたいなと思っておりますどんなゲストがこれから出てくるのかっていうのはまあ、これからねいろんなお友達とか知り合いのダンサーさんにお声がけしていくのでまあそうやってね出てきたダンサーさんとかで多分皆さんも「あさやかってそういうダンサーさんとも知り合いなんだ」みたいな「えっびっくり!」みたいな知ってるダンサーさんとか も, もしかしたら出てくるかもしれないので、まあ、もしかしたらめっちゃ身内。 同じ専門学校とか同じこう職場やったダンサーさんとかめちゃくちゃ身内にしか届かない<笑>話とか動画になってしまったらそれはそれで申し訳ないんですけどまあでも私が聞きたいことやりたいことをそれをなんかこう発信できるもの時代というかそ れ, それがまあこの YouTube とか。 ネットののの世界だったりすするのかなと思いますのでめっちゃ緊張しますけれどもえこうおしゃべりをしてねあの MC みたいなことをするっていうのは初めてなのでちょっと至らない点もあるかもしれませんが一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします私がなぜこのえートークコンテンツをやろうかなって思ったのかっていうきっかけを少しだけ話しますね2020年やっぱりコロナで皆さん大変でしたよね去年はしっかり指定 ちゃんんとしてた派なんですねだからうちに子供が2人いますので小学1年生の男の子とあと2歳の女の子がいますのでやっぱ子供たちを守らないといけないっていう意識の中やっっぱ結構ちゃんんと引きこもってたんですねそんな時にやっぱりねずっとその何ヶ月も子供が家におるみたいな。 にこうやることがやっぱ外に出ずに家で子供と遊ぶって限られてくるじゃないですかで、まあ、そうなるとやっぱりこうやりだしたのがまあゲームだったりとかあとはネットフリックスをあの見出すとかで、まあ、息子がすごい YouTube がね大好きなんですよ「あそのヒカキンさんとかをあの中心にまあ見てて、まあ、子供用のチャンネルを中心に見てて、まあ、正直ねこれ去年 その2月3月ぐらいまで正直ユーチューバーさん YouTube というものに偏見があったというかほんとごめんなさいね<笑>あんまりそのザ・おしゃべりをしますザ・ユーチューバーですみたいなあのものは正直あんまり見てこなかったんですねだから自分が YouTube を使ってたあの YouTube の見方としてはやっぱりこうまあミュージックビデオを見たりだとか やっぱり海外その大好きなビヨンセとかジャネット・ジャクソンだったりとかをこう見れるじゃないですかそういうライブ映像とかミュージックビデオとかを YouTube で見たりとか、えー、ダンス動画ですよねやっぱりそういうブロードウェイのダンススタジオだったりとかニューヨークロサンゼルスのダンススタジオで教えてらっしゃる先生の動画が見れるっていうところだったりとかあとはまあダンスコンテストの動画コンテストで優勝した方のこう動画を見させていただいたりとか。 そ う, いうやっぱダンス好きなので<笑>ダンサーが出てる動画をメインにやっぱ作品としてこう作り上げられたかっこいいものとかをあの見るために YouTuber 使ってたんですねそしてホームしてた時にこうパッて目に留まったのがあってカジサックさんって YouTuber がいらっしゃってキングコングのカジワルさんですよねもう有名な YouTuber になってますけどそのカジサックの1日丸1日ママ体験みたいな動画があったんですよ でその動画を見た時にママのお仕事一日中旦那さんがやるんですけど前、まあ、多分大変じゃないですかなんか普段やっぱお外に出て仕事してる人からしたら朝ごはん作ってから子供と遊んでからの夜の寝かしつけとかお風呂入れたりと か, なんかそういうことを全部パパさんが丸一日やるってめちゃくちゃ大変だと思うんですけど急にやるからねあのその動画を見た時にめちゃくちゃ感動したんですよね 自分がこう毎日ねこう義務としてあの子育てと家事やってますけどもそのことがなんかこう評価されるそういうところにこうスポッと当ててくれてたコンテンツでわあいい動画って思ったんですよねでそこから私は家事サックさんを見出すわけですよそれを見ていく中で芸人さんとトークしてるシリーズがあったんですよね 芸人さんとトークしてるシリーズもこれまた面白かったんですよ1対1でお話を聞くっていうシンプルな『徹子の部屋』形式だったんですけどあの私そういう1人の人の人生子供の時からどういう子供でなぜ今のその職業が好きになってその職業をしているのかっていうこの慣れ初め慣れ初め<笑>あの 流れをその人の一人の人人人生にすすごいいドラマが詰まってるじゃないですかそれを聞くっていうのがもともと好きなんですよそういうテレビ番組とかもでなんかそれをカジサクさんがやっててで多分芸人が好きな人が芸人さんにお話を聞いてるからまたそれもこう愛があるというかキャッチボールそれもすごい良かったんですよねでこれの ダンサーバージョンはないんかなって思ったんですよ私この芸人さんフォークのダンサーさんバージョンがあったらめっちゃ見たいなって思ったんですけど多分こんなちゃんと動画として配信してるものってないんかなって思って思った数ヶ月経ったんですけどでもめっちゃ見たいダンサーさんのそのルーツ 至っってききたたた人生のの振り返り返みいいなのをめっちゃ聞きたいダンサーはファンやからね私はそうしたらないんやったらう「私がやればいいんかな」ってちょっと思ってきたんですよ「でも私がやる」みたいな「私がやるできるかな?うん」ってなるんですけど「まあ、やってみな」 わかからんのかなと思いましてちょっとまあ挑戦ですよね<笑>正直 MC とかって全然やったことないんですけれどもダンサーさんのお話聞いてみたいなっていうその興味興味がすごい今湧いているのをどうにかしたい<笑>あのねおしゃべりめっちゃ好きなんですよ私ほんまに好きでおしゃべりがおしゃべりすることって多分ダンサーさんもしかしたら得意じゃないのかないや人によるね人による 打ち上げとかでこうダンサーの先輩とかとこう喋ったりする機会がものすごく好きな子だったのでそこで話す内容だったりとかやっぱダンスだけでは分からないそのダンスの魅力だったり人としてのこういう風にした方がいいんだなっていうその気づきであったりいろんなものが発見できたので私はこうできたらやっぱりこういろんな人とコミュニケーションを取ったりおしゃべりをしたいなというのがあってですね。お世話になった先輩 とか、まあ、同期とか同世代でもめちゃめちゃかっこいいなみたいな人とかいっぱいいるしま あ, あの去年一昨年とかで言ったら本当にこうママが増えたんですよやっぱ30超えてあたりからなんかもうママがすごい増えてダンサーさんの中にも私はその25歳の時にはもうなんか誰もママダンサー周りでおれてみたいになってた時に比べたらめちゃくちゃママダンサーが増えてめっちゃ嬉しいですよ私は。 や っ, とやっとみんなママになってきたみたいなやっとこの大変さとかこの毎日泣いてることとか分かってくれるみたいなのがめっちゃ嬉しくてそれもあっていろんなあのママダンサーさんとかとも喋ってきたらいいかなと思ってますこれ見たない私はこれが見たかったこういうトークコンテンツがあったら私はめっちゃ見たかったそうそれを めっちゃ緊張するけど自分でちょっとトライしてみようかなと思いますのでよかったらぜひお付き合いくださいよろしくお願いします